皆さん、こんにちは。星、え、空、ー、写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。えー、私、新しい沼にハマりました。その名も、トラベル三脚沼です。はい。えー、その中でですね、お一つ、えー、ご提供いただいた商品があるので、紹介したいと思います。こちらですね。ウランジっていうメーカーなんですけど、この三脚ですね、ここ数週間使ってたんですが、とってもいい三脚だったので、ご紹介したいと思います。それでは、行ってみましょう。 今年の4月にオーストラリアに怪奇日食を撮影しに行くんですねで最近ちょっとした登山も始めたっていうのもあって三脚はやっぱり軽くしたいなって思ってた矢先にこちらのウランジさんからレビューして 見ませんんかっていいいう依頼をたただいたんですよでこの三脚ね、すごく評判がいい三脚で、私の仲のいい視聴者さんもね、これ使ってる方っていうか、気になってる方がいて、まあ、ちょっとやってみようかと思って、ご提供いただいたっていう流れですね。結構素晴らしい三脚です。もちろんあの、三脚自体が軽量化することでできなくなることっていう、まあ、重い機材が乗らないとか、長いレンズが乗せれないとかね、まあ、そういったことは起こるんですけども、大体の撮影、これ1本で済みます。 えー、こちらの三脚はですね重さが 1kg だそうですなんか 1kg もないんじゃないかぐらい軽いんですけど1 8キロまで乗るんだって本当かよって感じですけど1 8キロまで一応耐荷重耐えれるそうですでえっ、ー、とこ の, この状態4 3センチだったかな4 3センチで、えー、最大1 5 0センチぐらいまでいくんだよね自分のアイレベルに近い状態ぐらいまではカメラを置くことができるので、まあ、最大長も結構あります ここの三脚ですねここをこう外すとこういう風に三脚が伸びますでえー、と5段ですね5段のカーボン三脚になりますはい、なのでまあこう段数が増えるとだんだんだんだん最後の節がね細くなるので強度的には落ちるんですが短く作れますよというのがポイントですここの部分こういうストッパーでパチンとやる部分と あの私が普段から要いるナッロックナットっていうのかなあねじるタイプと2種類あるんですけどもこっちのタイプのメリットとしてはまあこう最後までこう押せばしっかりと固まるのでナットのタイプだと最後までちゃんと締めてなくて途中で緩んじゃうとかそういうことがあるんですけどこっちの場合はえとそういったことがありませんただまあ砂場とかでえと操作するとこれちょっと砂を噛んでしまったりすることがあるのでその辺は注意かなと思います でえー、とここが緩んできたときはです、ね、ここに六角レンチがあって、でこの六角レンチを回す と,、えー、と、ここの、この、なんていうか、ストッパーが緩んだ時の、えー、ときの調整をすることができます。で、その六角レンチがね、また秀逸なんだ。ここにさ、ここにこういうパーツがあるんですけど、根元から回すとね、六<笑>角レンチ出てくるんですよ。 この六角レンチでここをこうくるくる回して硬さを調整することができると三脚に限らずなぜかこの六角レンチを使うカメラ用品メーカーさんですね赤道儀とかでもねこうマグネットで三脚収納できるやつがあるんですよこれはねいろんなメーカーにね見習ってほしいなと思います でこうやってねじ込むタイプのとなくさないからさこなくさないっていうのが結構大事ですよね、うん、で使い方なんですけどあのまずねあのこういうところにねこう三脚の穴が開いているんでなんかスマートフォンつけたりとかさ追加でアクセサリーを取り付けることができますでここをこう緩めると水平が取りやすくなると ここのですね、なんだろう、ノブ、ノブをこれをパンと引き上げると、こういうですね、エレベーターで、えー、稼働することができます。カメラの取り付けですけども、ここのところがアルカスイス規格になっていて、はい、このクイックリリースプレート、これをカメラの底に取り付けてですね、ネジが2つ、これストッパー回転防止なのかなありますん で, で、ここのところにね、水準器もついてるんですよ。 こううアルカスイス の, この L 字ブラケットとかつけているタイプのカメラをご利用の方でもこのクイックリリースプレートを取ってでこのカメラをえ取り付けると L 字ブラケットを取り付けてる人だったらこうやってね縦構図に変更することはできるんですけどそうじゃない人そこ の, 底のところにだけにそのアルカスイスのプレートをつけてる人まあさっきのこのプレートを使う場合とかそうですよね 縦構図なんかできないじゃないですか、雲台部分が な, いなさそうに見えるんで。なんですが、これをね、ちょっとだけ引き上げてみると、ほら、これなんか溝出てきたでしょで、ここのレバーをこう、外すと、こうやって縦構図できるんだね。結構アイディア商品だなって思ってて、雲台部分ってやっぱり小さくしたいじゃないですか。三脚が軽くても、雲台がごつくてね、軽量化なんないとか、そういう場合もあるので。 ここの自由台の機構まあ、ちょっとこのセンターポールに、その機構を、えー、一緒にすることで、ここの部分の挙動ってやっぱりその首が細くなるから、まあ、落ちるっちゃ落ちると思うんですけど、それでもさ、こうやってさ、縦構図にしなければね、ものすごい軽量化につながるわけですよ。そしてね、あのメモリが振ってありますが、えらい。ちゃんとね、パノラマもついてるんですよ。こう回転させることができる。あっ、これまだ外してなかった。恥ずかしい。今 い, いや、こうやって。 回転させるることもできるんできんすよ縦構図にしてパノラマの部分を緩めればねこう調整もできるっていうことで三脚に求められてる動きは基本的には全てできるパーフェクトですねこの三脚の根元のところここを、えー、ここを押すとこういうふうにですね三脚の角度が 調整できますだから三脚を低くして撮影するっていうこともできます。で、この六角レンジャーなんですけど、こういう三脚のレバーの締め付けですね、を調整するほかに、もう一個面白いのがあってですね、この工具を外すと、このセンターポールがスポット取れるんですけど、これね、面白いのがね、ここに溝あるじゃない。ここに溝があるんですよね。でこの溝 なん か, かあんのかなと思って見てみたらここをバキッと曲げるとねここに六角レンジの穴が出てくるんですよここにこうやって工具差し込んでこうやってこうやって緩めるとおパチンっていったねパチンっていったら外れるんですよこれだからこの部分もいらないなっていう方さらにこう軽量化することができる あと、このセンターポロー抜いて、下から取り付けることができます。こう下からこういう風に取り付けて、こういう状態にできるんですよ。ここにだからカメラを付けれるっていうことですね。結構なんか、凝ったことしてるなって感じですね。まあ、ここのセンターポローの支柱が丸じゃなくて三角なんですよね。わかるかな三角形なんですよ。だから、 はめるときに形が合ってないとちゃんとはまんないのでそこはまあ注意かなと思いますでこの三脚体感中1 8キロでったってるんですよでホントかなと思って、うん、私が持ってる中で一番大きいカメラ取り付けてみようと思うんですけどさすがにこのまま乗せるのはねあのー、怖いんですよねだからまあ前後バランスは取った方がよくてこういうこれ NR100 って 40かなっていう前後のバランスプレートなんですけどこういうのをつけて前後バランス取ってね使うようにすればあの本当に1 8キロいけるいけそうな感じします軽量化されることでどんなデメリットがあるのかなって思うじゃないですかなんだけど強度に関してはねまあこうやってひねるとちょっと歪みは出るけどでも全然なんか 思っってるのもずっと少ない感じです強度は申し分ないしまあそれぞれにギミックがちゃんとしっかりしててそうあのねあと石づきがね石づきゴムなんですけど最初一応ねスパイクもついてるんでスパイクに変換することもできますまあ私もいろんな三脚使ってきてますやっぱりそのなんか仕事柄というか三脚はすごいわるポイントだと思うのでいろんな三脚使ってきたんですけどまあ何ていうか悪いところって であんまり見当たらないですよね。すんごい長い望遠レンズを使うとか、そういうことじゃない限りは、結構使い勝手いいんじゃねえのって思いますよね。トラベル三脚もここまで来てんだなっていう感じがします。やっぱその足を伸ばせば伸ばすほど、ちょっとこう、たわみも出てきたりとか、えー、部分もありますが、まあ、それはしょうがないですよね。そういうのをちゃんと理解して、トラベル三脚として、この機材ができる範囲内で、 撮影をすることが大事なわけですけどもその撮影範囲が非常に広いどんな方におすすめなのかなというふうに言いますと、まあ、動画撮影でも使えないわけじゃないですけどあの、まあ、このパノラマの方向はねすごく滑らかですけどこっちのハーフボールの雲台の方は滑らかではないのでまん、あ、だ動画でできることは結構限られるのかなと思いますどっちかというと写真ユーザー向けなのかなと思います で私みたいにその遠征とか登山とかする人で軽さを求めている人とかあとあの初めて三脚買う人には予算に余裕があるんだったらこれおすすめかなと思いますねなんか買えない人の理由っていうのがやっぱ値段が高いプラスあの大きさだと思うんですよでかい三脚ってやっぱ誰も持ちたくないんですねもちろん三脚が大きければ大きいほど強度が増すので やっぱり自分の撮影自分みたいなそのプロでやってる人とかね、えー、には必要なものではあるんですけどもそうじゃない人にとってはそこまでの大きさって必要ないわけですよだから初めて三脚買う人にはちょっとお金を出して、まあ、こういうのを使った方が絶対後々いいことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ私はだからね初めて三脚買う人にはすごくおすすめかな とまあそんなところですかねあの。非常に良い三脚だと思いました。もちろんその使い方ね、何でもかんでもできる、取れるわけではないので、えー、そういった使用範囲というか、のはあの、撮影する、使う人が考えながらやらなきゃいけない部分はもちろんありますけども、それを差し引いてもね、この軽さと強度は素晴らしい出来じゃないかなと思います。とまあ、今日はここまでにしましょうか。 はい、こんなあった感じでございます、えー。このウランジさんの三脚ですね。えー、興味のある方は概要欄にあるリンク先からぜひおぽちりくださいと。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねーどうもー。